それでは伝達関数の第1回目として伝達関数とは何かというところの説明をしていきたいと思います。GS をシステムの伝達関数とします。この時伝達関数のブロックと入力・出力の関係はこのブロック図の形で書かれます。出力信号は、えー、っと y g かける u と,、えー、っとこのような簡単な式で書くことができます。ただし この u と y というのは時間の関数として書かれた信号ではなく、各信号をラプラス変換という周波数領域への変換する変換式を使って変換したものになります。このラプラス変換というのはこのような定義式で書かれるような非常に簡単に導出できるものになります。この時間領域の代わりに周波数領域で考えることによって、 出力がが伝達関数 G とととと信号 U の積といいうう単純な形で書けるということがと言えますで。具体的な話は今後行っていきますがこの特性表現が掛、えー、け算の形になっているというそういう部分が非常に重要になってきますこの時システムの伝達関数さえ分かればどんな入力を入れるとどんな出力が出てくるかということが分かります そのような意味でシステムを伝達関数として表現することのメリットが出てきます。えっと、それでは次に、えっと、伝達関数の具体的な中身について説明します。伝達関数を具体的に書き下すとこのような形で書かれます。で、この時に、えっと、それぞれ分子のこの項も分母の項もそれぞれ S の多項式になっていることが分かります。 またこの n と m 最高次数で比較したときに分母の方が分子よりも大きな時数、まあ、もしくはイコールの場合もあるんですが大きな時数となるようなことがお、まあ、およそ前提になっています。そしてこの分母多項式、えー、とこちらの式イコール0を満たすような S の解、まあ、すなわちこの分母多項式イコール0の根が、えー、と極というふうに言われています。 そして分子多項式の根が0、えー、点というふうに言われています。でこの0、えー、点や極、えー、ともに応答波形や伝達特性を理解する上で非常に重要な、えー、と値になっています、えーと。ただしこの詳細については別の動画で、えー、と説明をしていきます。ここで例えば極の大きさというのが信号の追従性能の良さにつながっていきます。 えっと、これは極0点を表した例になります。例えばこのような伝達関数が与えられたときに、まあ、それぞれ S の多項式ですし、えっと、分母の次数の方が分子の次数よりも大きいという関係になっています。そしてこの分母多項式の根は、えっと、極と呼ばれ極はこの場合はマイナス1とマイナス2。この分子多項式イコール0の根が0点でこの場合は マイナス2分の1と、そういういい値になっています。最後に、えっと、応答波形の計算について説明して終わります。まず入力をラプラス変換しシステム G を作用させます。そしてその作用させたことで得られる Y を逆ラプラス変換することによって制御出力が求まります。 ここでこの2つのプロセスはそれぞれ定義に従ってやれば簡単に演算することが可能になります、えー、と次にここですが、えー、とこれはまあ最初に言いましたように単なる GS と US の掛け算ですのですごく簡単な、えー、と関係になります、えー、とそのような、えー、と3つのステップを踏むだけで伝達関数を使えば簡単に応答、えー、波形を求めることができますご視聴ありがとうございました 伝達関数に関するこの他の動画はこちらになります。